でもこの人さもう本当もう5ミリでもいいからさ窓開けてたら安心するのすそうそうそうそう意味わからねえ。<笑>全然意味わからね。あこんにちはサムで す, です。はい今日はえっ、ー、とライブでねお話しした内容をえっ、ー、と皆さんにもね。 いろいろ見ていただきたいなと思うのでマックをつけてまあ新しく撮り直したいなと思ってます。はい。今日のテーマはお互いにやめてほしいことです。<笑>いっぱいある。こちらあこちら。いやむっちゃあるわもう。このに行くときに急に消えることをちょっとやめてほしいです。<笑>急に消える っ, つって言ってもすぐそばじゃん。いやいやいや店は小さい店だったら、うん、それは全然問題ないですけど。うん でも、大きい店だったらちょっとパニックしちゃうんだったよね、うん、えさっきここにいたのにえどこに行っちゃったとかって急に消えるん だ, 消えるんだよねだからだってさ見たいものいっぱいあるじゃん急に離れる時にやっぱり一言お願いしたいなと思う、うん、こういうこともあってねだからわざと自分もサムに同じことした、うんうん ちょっと分からせたいからそういう気持ちね分かってた、ね、やり方<笑>だからこの気持ち分かってほしいっていうのが あ, るあったから、うん、ちょっと何回かやったんです ね, ねででサムも「あのえどこにいたの?」とかって慌てて聞きに聞いてきたんだよね全然慌ててないですよライブの中で視聴者さんに聞かれたんですけど電話あるいは メールですればいいんじゃないですかって聞かれたんですけどあのね、うん、プライベートの時はねしんどもうとまあとりあえず電話してもメッセージしても出てくれないから病気がつきません出てくれないから余計にパニックするって感じだからうん<笑>とりあえず思いやりをお願いします 思いやりりはむちゃくちゃゃくありますよこういうこと言う人は逆に思いやりがないっていう人ですよ皆さん<笑>そんなことないですよ、はい、じゃあねお家のね洗面所洗面台うんあそこってさ結局水使うところでしょ、はいうん、手洗ったり顔洗ったりまあ時々あのシャンプーしたりねシャワーついてるから <笑>朝シャン用のねで使った後は必ず水拭きしないといけないのね洗面台のところね子供の時からお谷になるまで実はねうちの人はずっとそういうことしてましたからみんな拭いてたのあ拭いてたんじゃなくって実は浴室に、うんうんうん、あの自分のお父さんね あの扇風機大きい扇風機置いてて常に乾燥させていることですねそうそうそうだから台湾にいる時からリチャードそうだったもんねあだからそういう育ち方だったので日本の洗面所は、うん、あの実はね浴槽と一 緒, にあの一緒じゃないです日本だっったらちょっと別々な ところ で, す、ね、で僕はそのシンクは実はなんかリビングの一部分だと思っているんですねだからリビングに水がいっぱいあるとちょっと嫌でしょじゃあキッチンはキッチンはキッチンはちょっと本当にしょうがないですからでも僕生命洗面台もしょうがないですよ洗面台は僕にとってリビングの一部分キッチンの一部分じゃないですね 台湾にいる時でもさ台湾って や, やっぱり暑い国じゃんはいでひ ど, ひどい時とかさ朝昼晩ってシャワー浴びるじゃんはいその都度扇風機かけてたもんねはいエンドレ ス, ス, スエンドレスエンドレ ス, ドレス今も今もかけてますあれねぶっちゃけ邪魔ごめんねこれねちょっと急に話は少しずれるかもしれないですけど僕は、うん ちょっと天天秤秤座座座なんです天秤座<笑>出た星座もう関係ないっつうの<笑>でもね、うん、うちはあの実は家族ね6人いるんですけど6人の中で4人は天秤座なんですねでこの4人はみんな同じなんです<笑>みんな性格も似てるしね<笑>そうそうそ う, そうだから常に常にこう風通しがいい日本語正しいかな風通しがいい、うんうん っていうことじゃないと辛いんですねえっ、ー、とね、浴室の換気扇だけじゃダメなのうーん、足りませ ん, んだから、洗面台使わないでしょ顔洗ったり、手洗ったり、歯磨いたり一回使ったことないキッチンなのキッチンおかしくないだから、すごく嫌なの、キッチンで歯磨かれたりとかさなんでその水拭き用にさ、ペーパータオルいっぱい購入してんのよはい無駄<笑> キッチンは水拭きししなないのははぜ同じでしょキッチンはあの僕にとってイタリアンっていう感じのイメージあまりないから あ, あと僕は料理しないからこれはちょっとまた別の話な ん, なんですけどまあなんてバカままな考えか。だから料理しないから 全然メインに行かないですねお風呂場の洗面所のそ う, んうんうん、白ですからで白は余計に何でも見えちゃうんだよね髪の毛一本散ってもね、うん、そうそうそう、うん、ブツブツブツブツって言うからね<笑>でもねなんだかんだ言ってね慣れてくる<笑>どうしよう<笑>慣れますまあいろいろ妥協してますいろまいあろその辺はね、はい、怒られるの嫌だから<笑> すんげえ気使ってさ自分が使った後とに綺麗に拭いてる、はい、じゃあありがとうはありがとうございます2番目二、うん、番目やめてほしいことは、うん、あの、はい、多分ね実はねあの掃除す ご, すごく上手なんですねなんかこう物を洗ったりあと洗濯したり まあ、とりあえずそういうそ、まあ、掃除機かけることもうすごく上手なんですけど散らかすんですね例えば散らかしてないですよ散らかします散らかしている散らかってる あ, あれは散らかってるって言わないんです使いやすいように置いてるっていうことです<笑>それは<笑> す, すごくなんか言い訳すごく上手でしょねもう自分が使いやすいようにああいうふうに置いてるの それはでまた、ま、すぐ使うものとかねそれはイコール生活感、うん、生活感、ね、プンプンって感じあいいじゃないですか生活感プンプン<笑>とってもいいと思いますま多分ねお菓子食べるから、うん、で, で机の上になんかわ<笑>お菓子たくさん置いてあるっていうのれだからそういうのがあってね ちょっとね、僕にとってすごくイライラするものなのです、ね、あれはまた後で食べようかなって置い て, おい<笑>置いてるの違いそれは散らかってる の, あの箱をね1個買ってそれからサムのお菓子を全部そ の, そ, こその中に入れるんですねそれね黙って入れるからさ分かんないのよまあ自分も忘れるからねそれも悪いとは思うんだけどあれはもうやめていただきたいもう分からなくなる<笑> 箸あのあの箱の中にあるんだってっていうあのことを思い出してくれれば箱を開けて菓子ずっと食べられるし食べたらそのまままた箱の中に入れればいいしいやそんなめんどくさいことできないうん、こっちのせっかくすごくきれいな。 買ったからちょっと綺麗に綺麗に使いたいですから。じゃあサムの番です。はい、えーと今の時期とかさ、クーラーもガンガンにつけてるするわけでしょ。はいで、やっぱしさこう。ずーっとクーラーつけてると電気代も気になるわけよ。そうするとちょっとしばらくクーラー切ろうかって言って切るじゃん。はい、切った途端にさ窓開けるの？あれやめよう。 バカと思うのいつも<笑>せっかく冷えてんのにさ部屋が窓開けると外からのこう生暖かいじゃないや熱い空気を与えってくるわけよ、うん、そしたらまたお部屋の温度もどんどん上がってきて熱るってなるわけじゃんいやいやいやいや で, でもリチャードの言い訳はさあいつも空気がない空気がないじゃん空気はあるから死なないから<笑>なか僕は窓開けるんですけどでも パーと全部開けるんじゃなくて少しその隙間ぐらいっていうのを、ね、隙間ぐらい分かりにくいそうそうそうだからその隙間だけあればそれで僕は十分なんです面、ね、倒くせえ不思議なことなんですけど不思議<笑>何あ不思議じゃないですねな早く言え<笑>台風来る日かな うんうんうん、そうそうそうでその時僕も実は多もね全部の窓閉めてたんですね閉めたからあっ台風の時に、ね、そりゃ そ, そうでしょう、まあ、そうですけどでもね今真実の窓をねそんなに外と隣接していないからで僕は空気ないといけないでしょだから少し空気ないといけないでしょって<笑>風通しろのためっ だから少し少しだけ開けたんですね多分雨入ってこないと思う あ, あそこはね入ってくるよあの風向きによっては今度ほんと何も知らないで文ばっかり言うからねだから、うん、とりあえず空気がないといけないからそ う, そうだから少しほんの少しだけ開け開けたんですねで怒られたんです怒ってないですあれは注意っていうんです これ、この毛についてちょっと急に連想することあってね、うんうん、それはサムはすごく暑がりなんですね、うん、そうそうで、寝るときに必ず変なこと言わないでは何<笑>必ずまあ夏ですよ、うん、靴下と長いジ ャ, ジャッジっていうかなああそうそうそうでなるべく扇 風, 扇風機ね 一番小さい風の量にするんですね、うん。それはありえない、理解できない。えっと、これね、昔台湾に行ったとき、サボは風ね、扇風機の風ね、いっぱい自分の体にかけてたんですけどいや。台湾は台湾でまた暑いじゃん。日本に帰ってきたら、うん、明日だけ、ね、風を当てるから、うん、それね、おお 暑いのになんで そ, そういうことできるんだろうと思うんですね<笑>まあこれは文句じゃないですけどやめてほしいことじゃないですけど、うん、ちょっと急に連想しただけ、うん、でちょっといい、うん、窓でちょっと思い出したんだけど、うんはい、窓つながりでさ料理する時にさ換気扇つけるじゃん、はい、にもかかわらず窓を開けないと怒るのはなぜかしらすんげえ怒るの<笑> それはでさリビングにいない時でもさ例えば自分がこうガスコでプチプチってつけるでしょ遠くからわざわざさチェックしにちょくちょくって来てさ見るからね、窓、ま、開いてるかどうか怖い<笑><わー><笑>それは2人の命に関わるものなんですけどそんなことないですもう今の時代そんなことありません換気扇つけてんだよそれにしても足りないな空気足りないなと思うんだよね でもこの人さ、もう本当もう五ミリでもいいからさ、窓開け て, てたら安心するの。そうそうそうそう意味わからねえ。<笑>全然意味わからねえ。空気あるっていうのが大事ですから。とりあえず、そっしましょう、その5ミリぐらいだけ。あの二人一緒の時をね、打球してる、一人の時はさ、絶対窓開けない。<笑>もう皆さんにお聞きしたい、窓開けてます。はい<笑>、皆さん、こう、うちの実家でも窓なんて開けないよ、もう換気扇だけ。<笑> 日本のなんかお家の作りがすごくあのそういう技術的に進んでますから全然問題ないと思います、うん、ただ僕はちょっと心理的にこういうふうまあ、じゃあ心理的でしょじゃあ慣れよう<笑>とりあえずコメントであの書いてくださ い, いこれ本当にね知りたい知りたいですいろんな国の方見てくれてますからぜひ皆さんね教えてくださいもう慣れちゃった はい、同じです。あと不思議だよね、はいうん。僕も慣れちゃったんです。うんはい、まあこんなもんすよ。はいうん、じゃあ今日の動画、はい、よかったら、はい、いいねよろしくお願いします、うん。あとついでにチャンネル登録もね、うん、よろしくお願いいたします。はい、あ, あとはコメントとシェアもお願いします。 チリンチリンののベルマークね、はい。ベルマークもよろしくお願いします。うん、オンにしておいてくださいね。はい。うん、すぐ僕たちの動画アップしたら、うん、えっと連絡すぐ行きますので、すぐ見れます、はい。すぐ見れます。かむなよ。<笑>すぐ見れます。は い,、はい。じゃまた次の動画かライブでお会いしましょう。うん、またお会いしましょう。はい。バイ バ, イ,、はい、バ, イ, バイ。バイバイ。